がれてんだ何分かけて追い越してんだよ教えはどうなってんだ教えはお前ら禁じられたオり運転を逆手に取ってんのか分かってんのか宮崎文雄が生まれたのは追い越し車線が封鎖されたせいだろうが動画撮んのかよくそったれ山田電機に行くたびにポイントマシンでログインボーナスもらう感覚で追い越し車線ブロックされろちなみに昼間の透明高速はいつもこんな感じです 地平線の果てまで両車線詰まってますやっと開けたと思っても油断禁物燃費を捨てて130以上出してもすぐ別の流れに追いつくから時短効果なしあまりにもひどい時だとさっき左から抜いたシエンタが忘れかけた頃1 1 0キロくらいで追いついてくるからな深夜はただ飛ばせばいいけど昼間の微妙に混んでる時の最適なペースというのは難しいんだよねー ずっと左を走るのは遅すぎるが、追い越し車線を飛ばす価値はない。どこで右に入って、どのくらい加速してどこで戻るか。追い越してくる車がやけに並走してると思ったら、クルーズコントロールを一旦切って、前にスペースを空けてやれるような運転をしたいな。私はここに宮崎文夫を召喚したいです。くさ、いっそのこと上級国民ミサイルで粉砕しようぜ。相対速度が足りないっすね。ワンガンオレンジボルチェロケットで消えてもらいましょう。あ 上がれてんだ無限ループって怖くね撮影者コメントによると10分近く塞ぎ続けたらしいですもういい警察に電話するわあおられ運転で道塞いでるっていう判定にしてナンバープレート晒したろ最近は物理的に当たってこない系当たり屋が出てるらしいですからねあおってこない系あおり運転ですよ日本人がドイツ行ってアウトバーン走ったら一部のネット民から在日朝鮮人並みにボロクソに書 か, かれそう ジェレミー・クラークソンが日本人のマナーについてぐちる切り抜き動画がそのうち YouTube に出てくるプリウスという車がモジュールを国家間輸送しながら作られてることをむっちゃぐちっててくさエコカーへの愚痴で何が面白いかって渋滞にはまりつつ何十分もマニュアルのガソリン車で街乗り通勤してるような人が 否定しててるってこともうあっ変えよ車好きならテスラのモデル3くらい買えるよなーあー対抗車の人ごめんなさいというかテスラってよくわからないけど シ, ャシーのこだわりすごいらしいですねテスラに勝てるようなガソリン車っているんだろうかもちろん快適性との両立が絶対条件だはー R3 号足が泳うテスラジャンプ 静か、速い、燃料代安い、ハイテク、快適、これを合わせ持つ車両はいるか ?S クラス AMG、BMW の M5、アルファロメオのジュリア四つ葉なんとか、ここら辺だろうけど燃費と自動運転でボロ負け、今のテスラは航続距離500キロだから、燃費が悪いガソリン車と互角レベルだな、なお事故った時の修理費、テスラは事故らせない限り事故らないからトレードオフだぞ、なお各地のスーパーチャージャーなら、30分で300キロ近い航続距離を回復可能。 そちゃでものような充電待ちリスクなし。まあ普通買は無よな。年収1000万円以上で家族持ち、複数台持ち、自宅充電可能なら考えますかね。まあク通過はないってことなんですけど。 冷静に考えて車重 2.2 とか 2.5 トンとか普通じゃないぜタイヤの摩耗だけで全世界で積み重ねれば郊外になりそうなレベル古代の世界観を現代に持ち込んだらマリオの天国と同じ感覚で排気タイヤの海みたいな世界ある緊急回避ハンドルを切るかブレーキを踏むどう考えてもブレーキが正解でしたね常に周りを見てないから緊急時の対応を見スる 一般通過爆発物検査中継的ビビった国連軍にき、そして最後は久しぶりのランダムメルセデスクラッシュで締めましょうどこどこ響いてくるエンジン音、AMG のクーペですレアですねブレーキダストまみれのホイールはご愛嬌ダストで汚れてるんじゃないよく止まる安全な高性能車なんだなお乗り手後輪駆動で300馬力も超えてしまえば乗り手の技能が基本的にボトルネックになる様子がおかしいでしょうバーンアウトしようとしてるんですよ 駆動系にどれだけ負荷かけるつもりなんでしょうかさーキットを全開走行するわけでも高速道路をカットバスわけでもないせっかくの街乗りユーザーがこれじゃなお前らスーツばっかりだなベンツの葬式かあいつら中学生くらいの頃学校でふざけて友達に左手敬礼してただろメルセデスのルマ達成